本日は PKG の限界のチャレンジ50人前総重量10キロの卵かけご飯を相手に限界チャレンジをしたと思います限界チャレンジ一度忘れますはぁ、あ、頑張れ俺頑張れうん、頑張るどうも、マックスです えー、サムライティングのお時間になりました。え本日はガチなです。だいぶガチ。だいぶガチ。いや完全にガチ。もう言っちゃうと卵かけご飯 TKG でございます。TKG の限界のチャレンジ。僕ねあの過去に大会とか、うん、あと自分の動画とかでもやったことあるんですけれど。一応、はいはい、今回あのざっくりしたこう分量というか目安をお伝えします。一人前っていうのはだいたいおよその黄金比率が三、えー、対一ぐらいの割合なんですよ。 米と卵のああ今回は1杯 150g のご飯と 50g の卵、うん、で合わせて200これを卵かけご飯1人分でこの200をここ編集サボったらマジでないわ。ってことは10キロです総重量 10kg の卵かけご飯を 相手に限界チャレンジをしたと思います何分何秒で食べきれるのかいやそもそも食べきれるのかこの辺も、えー、見どころのポイントになななるんじゃないかなと思っております、はいえー、今回は、えー、真剣なチャレンジになりますので実はチャレンジが始まるとちょっと、うん、あの話とかできないと思うんですけれども、うんえー、普段こうエンタメでやってる部分とスポーツでやってる部分の今回はスポーツ会議になるので、えー、その辺を踏まえて見ていただけるといいなと思ってますのでよろしくお願いします。はい <笑>あんたあんたなんかなあんたなんか俺の引き出し開けようとしてないかい<笑>あんた俺とタンスの引き出し開けようとしてないかいどっかで見たことあんだよなぁと思ってじゃあもう行っちゃいますよこれ桜姫が着てた衣装なんですよちゃんとクリーニング出したやつですよはい、はい、桜姫が着てた衣装なんでこういう衣装着したかっていうとちょっといつもとちょっと気分が違っていいかなってごめんもう違うごめん待てよごめん、はい、来たかった<笑><笑> <笑>何やってた、何やってた顔、いや、さくらさん、本当にごめんなさい<笑>。頑張ろう。頑張ろうじゃねえよ<笑>。<笑>ちょっとオーバーするぐらい。ちょっとオーバーするぐらいでしょうぴったりですね。ええ、行きます。 おぉおぴったりーこれでひ右から7 5キロで真ん中が0 5キロで左が2キロ合計 10kg とジャポンジャボン 混混ぜぜジャポン混ぜ混ぜジャポンまず混ぜ混ぜこうしてはいじゃあ チャレンジ一つお待ちいただきますやりますいたますスタートギブアップもありです この前の昔と卵かけご飯とはやっぱ分量が違うからこれは固形だ な, 形なだちょっと思ったより時間かかるかもしれない 終わるりすみませんちょっと時間かかりました、ね。 飲み物じゃないですか、ね。飲物じゃない最初時計っておしゃるでしょだから味わっちゃうんですけど、うん、めちゃくちゃうまい<笑><笑>そう<笑>めちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまいすごい真剣な顔されてるから話しかけちゃダメだもんなほんとにこれめちゃくちゃうまい本当にうまい頑張る<笑><笑>これ手で取っちゃっていいんですか キッチンチョンちチョン でしたかうん3対1。 ああ。 やべえこれよくそこまで行きましたね一<咳>回鈴木さん結構泊まっていらっしゃるやった時あったマックスさん泊まっていらっしゃるやった時あったじゃないですかでその時はちょっと厳しいかなと思ったんすけどそこからここまで<咳><咳><咳>あん時ね、はい、ちょうどあの衛星が入ってて 宇宙と更新してなんですよ<笑><笑><笑><笑>俺すげえ真剣な顔できるから俺ガツなこといやこういうこと考えててとかちょっと w i f i とか使えなかったかもしれないですけどそれ俺のせいで す, すみません<笑><笑>序盤から飲み込め な, ないなってずっと思ってて。 で も, もうこれはスピード出すの無理だと思ったんであですから途中でなんか変えたというかもうスピード無理だと思ったんで直前ではいうんかそれ見ててと思いましたガーって早く食べるときと多く食べるときの違いというかこれ辛そうに見えるでしょついんですけどこういうときは一番成長してるなって自分で思ってて いや、こっちこういう方が安心するぞ正直カ、うん、りもがやるよりははいはいはい、はい、なんか何言ってるかちょっと分かんないかもしれないけど正直、うん、こいつが一番幸せうんでも波がありましたさ、ね、っき、うん、眠くなってやばかった、うん、あやっぱずっと言ってるとかじゃないですね波があるんですね うわーってチケジ あ腹いてぇダですけど、さっきチラッと見たんですけどまあまあお腹の膨れぐらいというか膨れてますよ、うん、それでも一口一口そのように行こうとするのがすごいっすわ正直まるで思春期の少年のように膨れてますよまあまあうまいこと三回見つかましたね今ね<笑> はあ、頑張れこれで頑張れうん頑張るおなおかすごいっすね どううんうん、いいすみませんいいぜこれ計量してもいいですか やったら無駄にならないですかね。チャーハンとかですか。チャじゃ。おお、残りはチャーハンにして。もう今日は食えないんで、あの冷凍にします。<笑>マジで無理、本当無理。すみません、最後までありがとうございました。イエズストでしたね。 でにのかんない<笑><笑><笑>